皆さんです会場の皆さんこんにちはこんにちは、えー、埼玉県朝霞市よりやってまいりました武州武蔵と申します、えー、北海霜月よさこいよいちまつり、えー、初めて参加させていただくことになりました、えー、本日一日、えー、目いっぱい楽しませていただきたいと思います、えー、メンバー一同一生懸命演舞いたしたいと思いますので、えー、本日一日どうか皆様の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 「つやつやつや にするは夜空に浮かぶ心を潤う真夏の花火行こうかエやスそっ Bye. さあさあさあ 観客の皆様の御支に感謝ありがとうございました